皆さんこんにちははルでですす今回は100均キキャャンンンンプ商品のの追加情報になります以前ドドゥでメススティンのスペアハンドルこちらを、えー、何のために使うのか分かんなくて購入しなかったんですけど視聴者さんに教えてもらったところメスティンのこのハンドルですねこれを焚き火などで使った場合にうっかり炎が当たってここが燃えて溶けてしまった場合に交換できるということでいいんだと。 必要なんだということで教えてもらいましたそういえば確かに私もこのグリップの部分がぐじゃぐじゃになってあの溶けてあるいは燃えてなってるのね見たことがありました確かにそういう時は新しいものが欲しいですよね新品を購入するとまあ、800円前後であの売ってたりはするんですけどそれが110円で買えるんだったらまあ、すごくコスパはいいのでと思って急遽追加動画を上げます でこちらですね、えー、実際にハンドルを外してみますとトランギアですね、これねこんな形でトランギアのは、ね、かなりしっかりしたやつがついているんですね、外れます。でそこに対して、このメスティンのスペアハンドル昨日細かく言わなかったのであの念のため申し上げておきますがまずジャンコードはこちらです、はい、で材質はステンレスでできてます。 とシリコンゴムですね。全長が約1 4 5センチハンドルパイプの直径が約2 5ミリというふうに書いてます。で、えー、こちらですね。はい、こういう感じです。あのね、<笑>握った感じが結構ふにゃふにゃな感じです。で、あのパッケージの外側から見てもわかんないんですけど、結構ですね、これがこう。 縦のね、筋がたくさんこうついてるような感じのゴムになるんですよ。まあシリコンですね。で、実はね、ここから外れます。こういう感じですね、えー。ペローっと全部外れるような作りになってますので、まあそういうものでした。まあこれは買って開けてみてね、初めて分かったんですけど。はい、で、えー、ここはしっかりしてます。ね直径としてもおそらくそこそこ良いサイズなんじゃないかなと。 ちなみにトランギアの方だとどれぐらいなのかなえ3ミリちょうど3ミリんすいません3ミリちょうどです一緒ですねはい3ミリちょうど一緒ですねなので同じサイズでしたということはこれをこのまんまここにつけられるということですのでつけてみますとそうですね いいですね。いい感じです。なかなかいい感じ。いい感じです。はい。若干このシリコンゴムが外れやすいのではないかという気がするんですけど、それは気のせいでしょうね。おそらく。あの柔らかいのでね、トランギアに比べたら。それで、なんかちょっとこ う, うーん、持った感じはトランギアの方がいいかなと。トランギア硬いですもんね。しっかりしてますもんね。プラスチックのね。 こっちはヘニョヘニョのねゴ ム, ゴムというかシリコンなので、えー、持った感じはトランギアの方が明らかにいいけどと、まあ、外してね付け替えてもいいんじゃないですかねやってみようと思います、えー、こちらをまず外しますはいこういう感じですねステンレスなのがいいですねで、えー、ここにガスバーナーの足用のですねシリコンチューブこれの緑のやつをねはめてみようと思います これはね切り込まれてないので、ここからこう、スルスルって奥に通していくしかないんですけど、まあ当然ね、ちょっと滑りにくいので、油とかをつけてやって通します。おー、いいじゃん。いいね。いいね。このシリコンチューブはね、すごく使いやすいんですよね。だから皆さんもなんか予備で買っておくといろいろ使えるかもしれません。ああ。 悪くないけどね、ね。ちょっとスカスカカでした、ねうん、直径内径がねこれ 4mm に対応してますのでこれだとね 3mm だったのでちょっと合わないですねということでこれは弱みときますはい、えー、じゃあですね一回戻しましてはい戻しましたで視聴者さんに教えてもらったんですけどこれがですねあの鉄板のハンドルとしていいんじゃないかということで そこもね一応試しておこうと思いますご提案ありがとうございましたえキャンドゥ鉄板ですねはいこちらの場合だとここに穴が開いてますのでどう入れればいいかなこうかなこうですかねうーんちょっとこう角度的にね取っ手が下がっちゃうのでこれは少し持ちにくいかもしれませんねそうですねまあ持てますけど持ちやすくはないです 逆にこちらから入れると<笑>それは無理かさすがに無理かそうですねなんか無理ですねこちらから入れるとこういう状態から持ち上げてこうは持てますねはいまあこれはダメではないですねこうポローンと倒れてくるのでちょっと曲げてやったりしないとねいけないかもしれませんねそうですね そうですね、まあ、ダメではない感じですね。はい、でまあ折りたためるのはいいですよね、こんな風にね。ただ、こちら、飛び出してますのでね、これどうにかしないと、ちょっと何かに片付けるには邪魔かもしれません。それから、鉄板っていう意味で言う と,、えー、と、こちら、本当にちっちゃいあのミニ鉄板ですね、100均のやつですね。これ、私、加工しちゃってるので<笑>あの、もうハンドルがついてるんですよね、これは。 なので私の場合は特にね、これで使うので取っていらないんですけど、まあそういう加工されてない方の場合はね、ここの穴にこのメスティンのスペアハンドルを入れて、こうですかね、やっぱり。これもね、横から見ると少し斜めに下がってるので、使いやすくはないですね、この角度だとね。だから何らかの加工をしてやらないと、やっぱりちょっと厳しいかなっていう。 感じはどっちにしてもあるんじゃなないいかなと思いますメスティンを出したついでに前回メスティンカバーの速報の動画について質問いただいたので補足をここでさせていただきますがこのセリアのメスティンカバー新商品ですねで今まで比較するメスティンケースがなかったんですよっていう話をした時にこのワッツのハードタイプこれはいいんじゃないですかっていうねご質問いただきました確かにねこれはめちゃめちゃいいです メスティンケースとしては、まあ、最高のレベルです。まあ、費用もね、330円します。内側がね、こういうクッション製とアルミ蒸着膜がついてて、まあ、少しですけど、保温性もありますしね、あと、ループとか、まあ、内ポケットもついてるし、こういうね、えー、収納できるようなメッシュもあります。めちゃめちゃ優秀です。ただ、問題はサイズです。これはですね、メスティンケースとして売ってるんですけど、 実はですね、中にレギュラーメスティンが入らないんですね、えー、どうかっていうとあの私の過去の動画でも出してるんですけどこんな感じです、はい、1.5 号用の、えー、レギュラーメスティンっていうんですかねは入らないんですねそうなんです、まあ、奥行きはあるんですけどここの幅がないんですよね幅と高さがないんですね これはめちゃめちゃ優秀だし私の場合はメスティンケースとしてではなくていろんな保冷用の収納ケースとして使っているので主に、ね、メスティンは入れないんですけど、まあ、そういう意味で、ね、セリアの新製品についてはしっかりと、ね、ここに収まる収まって余裕がある作りになっていましたので、えー、そういう形で使いやすいということになります、はい、あの改めて、ね、見てみたんですけど あの朝眺めながらね、これいいなっていうね、ほんとなんかこう、焚き火のね、あのガレージブランドのなんか製品みたいなですね、そんな風合いがあるんですよね、これはすごくいいと思います。はいでは、続いての商品ですが、セリアの新製品、こちらですね、オイルボトル S になります。はいどううですかかこう来ると思わなかった た人の方が多いんじゃないですかね。私もこれ見てびっくりしましたね。まさか s を出すとはって感じです。もともとこの左手 100ml のボトルは以前からありました。これ優秀なんですよね。このメモリーは私が書いてますよ。あの1メモリー 12cc ってわかるようにね。あの中にですね。アルコールストーブ用のオイルを入れてます。アルコールですね。 であのここをくるくるって緩めることで出るということでしっかり締めておけば時間が経ってもですねこう揮発していかないというね非常に優れたオイルボトルだったんですけどサイズが 100ml だったんですでこれに対して今回は 40ml ということでかわ い, いですよね<笑>このオイルボトルが気に入って使っている方結構多いと思うんですけど その方にとっては、これは本当に朗報だと思います。ということで、開けますが、えー、簡単にね、最初にパッケージだけ確認しておきます。蓋がネジ式で開閉が簡単。で、開け具合で出す量が調整できますよ。ということで、オイルボトル S ですね。はい、注意事項等ね、また確認をしてください。えジャンコードです。はい、えー、それから材質はポリエチレン。 本体はね、中にパッキンがあります。そしてえ、耐熱温度は低い方だけ言うと60度までは蓋もいけますと。本体は80度ですね。耐冷はマイナス20度。容量が約40ミリリットルで、株式会社マルキさんの商品です。はい、じゃあ、開けます。こう来るとは思わなかったですね。<笑>これはいいわ。<笑> これね何がいいかわかんない人には全くわかんないでしょうねあの。またニッチな動画になってしまうんですけどこれは私はね本当に嬉しいです。こう開けてねでここにパッキンがついてるわけですね。はい、で閉めてでここを緩めることによって出す量が調整できるということですね。 で閉めればしっかりと閉めてもう空気もね遮断するぐらい閉じることができますということですねこれはいいわ 40cc なんでね何に使いますかね皆さんいろいろ夢が膨らむんじゃないですかね本体のサイズ的には一番長いところで1 1センチぐらいで横幅が約 4cm 厚みがちょっと膨らむかもしれないのを入れると2 3ミリぐらいとなりますね 11cm はい今まではね、えー、これが1 2 5センチぐらいありましたし厚みも2 5ミリぐらいありましたので厚みもね 5mm ぐらい減ったし長さもね随分1 1ンチ短くなりましたので収納しやすくなります YouTube で動画配信してるものとしては これを何かに収納したいんですけどね思いつきませんが12ということはシェラカップに入りますねあのどんな感じかというとシェラカップの蓋はできないぐらいね、蓋ができないこれ曲げてるね蓋ができないぐらいこれはそうな感じですね12はそういう厳しさがあります 皆さんが試してほしいのはもしかしたらミニメスティンですかね、まあ、入るのは分かってると思うんですけど入れた時にどのぐらいのサイズ感かってことですよね今までのものも入りましたのでねこういう感じでねだからどちらも入るんですけどより小さく入るというぐらいですねこのぐらい違いますこれもういっぱいいっぱいに対してこれだからこれだと縦にしてもねここ十分入ります 前は縦入っったたんでしたっけ縦は無理だったっけ縦はね無理だったんですちょっとこうね気持ち悪い感じの蓋が浮くんですね縦にしちゃうとねそれが今回だと縦でもすっぽりと入りますのでちょっと余裕がある感じね 1cm 近く余裕がある感じだからねこれが3本は入りそうですね3本は入りそうです <笑>まあ3本入れてどうするんだっていう<笑>、それは知りませんけど<笑>、入るというだけです。そうですね、追加で入れるとすれば、これぐらいですかね、セリアの、えー、カンカンのケース、ホクチとかライターとかね、着火器具だけはこれに入れて持ち歩いてるキャンパーさんね、結構多いんですよね。私はね、こういうロウソクを入れてるんですけど、そこにはね、入るかっていうと、こっち向きだったら入りますね。 おいいいいねねこれいいです、ね、だからこれを、えー、燃料入れに使ってる人は今からはキャンドルとこれと両方入れることができますね当然こっちは入りませんでしたからね大きすぎてねだからこのツールズっていうね缶にもきれいに収まるというのはねこれもやっぱり小さくなったからこそのねメリットじゃないかなと。 いう風に思います。はい、とってもいいです。はいえー、こうなるとおそらく質問来るのはこのセリアのミニストーブ同じ110円のミニストーブですね。これに入るのかと<笑>見るからに入りそうにない気はするんですが出てくるかもしれませんね。はい、このセリアのミニストーブはね。もう私の中ではね。もうセリアが作った、えー、傑作ですからね。 持ってるんでですけどどううしょう、はい、入らないです入らないんですが、これ、開けて入れても何の意味もないんですけど、開けて入れると無理です。はい、ちょっと無理ですね、まあ。そもそも開けて入れる意味はないですね。中に燃料も詰められないので。ということで、通常のポケットストーブには入らないです。というのが分かります。じゃあ、もうちょっと大きいポケストーブなら入るのかと。 いう質問来そうなので、ついでです、もうやっときます。はい、えー、S ビットのですね、ラージサイズですね。こちらのポケットストーブは、まあ、100均じゃないんでね、あんまり私の動画では登場しないんですけど、入るかというと、はい、縦のね、長辺は入ります。ただ、閉まらないですね、やっぱり。無理ですね。はいこれぐらいで止まっちゃいます。 ということなので、まあやっぱりポケットストーブに入れるのは無理だということですね。何かの参考になれば幸いなんですけど、収納についてはね、またいろいろと発見があればご紹介したいと思います。ということで、えロゴはね、なんかちょっと変わってますよ。前のは、ゴートップマウンテンズ、えー、何、バストランド、ウィズ・バストランドって書いてますね。 今度のはね、なんか違います。マイナーに変わってますね。ワイルドライフキャンピングですね。はい、ロゴもちょっと変わりました。なんかいいですね、そういう細かいね、えー、修正というか、改善というか、まあ、改善なのかな、わかんないですけどね。ということで、えー、今回私はとても気に入ったので、110円で購入できるオイルボトル S。オイルボトル100ミリリットルが気に入っている方にとっては、朗報じゃないかなと思います。 はい、えー、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました100円ショップのキャンプギアでもね本当にこう夢のある楽しみ方ができますよっていうねそういうことがねどんどん発信していければいいなと思いますので引き続き速報については上げていきたいと思います今入荷待ちになっているものが数点ありましてこちらはまだ動画にできてないんですけど近日アップしたいと思いますのでよろしければチャンネル登録 そしてこの動画良かったよっていう方はね高評価ボタンをいただけると励みになります最後までご視聴いただきありがとうございました